我らが求むるところは右に登るが如き人物である。慈悲心に富み熱情に富み自己を忘れて真理を求め神業一つをにらみつめて原生的欲求を捨てて顧みない人物が欲しいのである。そんな人格が仰天の星のごとくまれであるべきはもとより言うまでもない。 それだけそういった人格は尊い。友よ、落ち着いた熱心な、そして誠実な哲学者の心をもって心とせよ。また、慈悲深く、観光にして常に救いの手を差し伸べんとする人者の心をもって心とせよ。さらに、また、なすべきことをなして、報酬を求めざる神の下辺の国旗心を これに加えよう。かかる人格にして初めて気高く、清く、美しき仕事ができる。我らとしても最大の注意をもってこれを監視し、また警護する。同時に神の直属の天使たちもまた常に恩願をもってこれを迎え、つゆ過ちのないように特別の保護を与えるであろう。問い そういった人格は到底現代に求め難いと思うが、万事は忍耐、それは少ない、極めて少ない。よしあっても、ただその方がに過ぎない。我らとても決して人間に向かって完全を求めはせぬ。我らの求むるところは、ただ誠意あるもの、向上心に留めるもの、自由な、 吸収力に止めるもの純粋にして善良なるものである。人間として焦る心が何よりも悪い。静かに忍耐の心の尾を引き締めることが寛容である。取り越し苦労と心配とは絶対に禁物である。できないことは到底できない。思案に余る事柄はすべて我らに任せ。 思「いををめて、てよく我らの昇るところを味わってもらいたい。表釈いたささか助長の嫌いはあるが大体いい優れたる霊界居住者が人間に対して何を求めるかはこれでほぼ見当がつく」が。が帰り見て何人か事故の資格の不十分不完全を探索せぬものがあるであろうか。 これにつけても我らはかの活信活物気取りの浅はかな心がけの人々にはつくづく超大足を禁じ得ぬ。本人も本人だがその存在を許す周囲の人たちも人たちである。日本民族が精神文化の先頭に立ちて世界を率いる資格の備わるのはそもいずれの日であろう。